やっぱりしたもう打ち首やぞ 高城で隠しきばった連中と飲む酒はまずくてな酒はここで飲むに限るおやさんどうだ龍馬傷にしみるかもしれんが数年ぶりに飲まないかしかし せっかく江戸にまで出してやったのにな剣の修行じゃ少年は鍛えられなかったか土佐に帰るなり上司と喧嘩とはまったく相変わらずだお前さんは相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ江戸行ってわかったが土佐の階級意識の強さは異常だ<笑> どうやら修行の成果はあったようだなしかしあんなことをして大丈夫だったのかお前を逃がしたことかおやさんは土佐の賛成なんだろうそれが勝手に罪人を逃したと知れりゃ下から足を引っ張る連中もて出てくる土佐のお偉い老人たちのことか だが問題ないさっきの老板は白札郷子だ面倒を起こしはしないどういうことだ白札は郷子と上司の中間つまりわしとお前の間の身分だ何かあればすぐ郷子に格を落とされるそれがあの老板の最も恐れる事態だ そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさそういうもんかああお前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い国を預かる賛成としてはなしかしこの場所も古くなっちまったな ああだが俺にとっては自分の家も同然だ思い出すなもう10年以上経つかああ上司に身内を殺され行くあてを失った子供たちお前もその一人だった わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った藩には内緒でな俺は今でも不思議に思うどうしておやつさんは上司でありながらあんなことをしたんださあどうしてだろうなだが一つ言えるのはわしは父さんが大嫌いだってことだ 嫌いああ土佐は階級が絶対的な国だ武士だけでも上司、白札豪士そして豪士の三階級が存在する土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。 だが本来武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間差なんてねえんだああだからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った土佐を変えられる人間を育てるためにな土佐を変えられる人間 そうだ階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれないわしはな龍馬土佐を変えられる人間ってな土佐を誰よりも愛し土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだお前は15年前 上司に家を焼かれ実の親兄弟を失ったお前は土佐を変えたいと願っているはずだおやつさんうんじゃあどうしておやつさんは藩の仕事をしているんだふん。<笑> 藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのかそうだわしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ表向きにはなフン、うん、龍馬武チにはもうあったか兄弟に ま、だたかお前が留守にしている間あいつには重大な仕事をしてもらった仕事ああ土佐勤王党という組織を作らせた土佐勤王党今の土佐藩の体制に不満を持った豪子を中心に500名 名目上勤皇とは歌っているがその思いは一つ土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だそれじゃ勤皇党の敵は土佐藩ということかわしはな龍馬その勤皇党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる壊す そうだわしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人武智半平太坂本龍馬の手によってな<笑>龍馬武史に会いに行けそして土佐勤王党に入るんだとにかく詳しい話は武史にあって。 直接聞いてくれわしはそろそろ城へ戻らねばならん今兄弟はどこにいるんだ町で土佐勤王党の武士といえば知らない奴はいないだがすんなり会えるかはわからんがな 構えてえんやっと戻ってきやがった龍馬あの 竹内先生もしかしてこの人がああ以前からお前らによく話して聞かせている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士坂本龍馬だこれが土佐金納刀かうんお前何やらかしてきたんだ傷だらけじゃねえかつまらねえ話だそれより兄弟 さんと剣後私塾で話してきたそうかなら話は早いな、うん、みんな聞いてくれ龍馬はこの一年江戸へ堅実修行に行っていた今日からこの坂本龍馬を土佐金納刀の筆頭としてあげたままどうだ筆頭はいったから いきなり第二席幹部のさらに上じゃちいうことですか 筆頭にすると言ったときの連中の反応最近は金納刀も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからないい起爆剤になったろうぜ高三の連中からはあまりよく思われないだろうがいいんだよそれぐらいであれぐらい刺激がねえと下の連中もざらない 組織っていうのが固まっちまったらしまいだ土佐藩がいい例だろまあそうだがまだ痛むのか背中うんほうこれかいや痛みはねえさまああとだけは派手に残っちまってるかな すまねえ兄弟もう謝んなって言ったろいつの話だ15年前だだが今でも昨日のことのように思い出すまあ忘れようたって忘れられねえか上司による焼き落ち 目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからなあの時兄弟が助けてくれなかったら俺は両親ともども灰にされてただが俺を助けたせいで兄弟は大やけど本当にすまないと思っているだから謝んなっつってんだろ 謝るのはお前じゃねえあの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだだろうああ龍馬俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ当然お前にも力になってもらいたい らかたの話は聞いてるだが実際にとこを何をする気なんだ土佐藩の店主高事城を襲撃するのさ土佐勤王党の党員500人でら襲撃だと襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ 城を包囲して金納刀の確保が藩の上層部に伝わればいいその上でおやつさんが城を牛耳る老人たちに人気を迫るんだよ万が一老人たちがそれを拒むが当然その場合の軍備はできているそうやって空いた席に金納刀が座るか すぐそこに迫る危機命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はさに気づくガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒れ領事が必要ってことだなるほどな黒船が初めてこの国に来た時と同じさ脅威というものを感じることで人間は動揺する そういうことだ東洋のおやつさんは剣護四字を開いている時からこのことを考えていたんだ多分なあの人はお前には剣を俺には政治と学問を叩き だがもう剣が役立つこともなさそうだなんどうしてだきっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろういやそれは金の音の連中には剣の才がないからだ剣はいくら教えても才能がなければうまくならない だがピストルは違う練習さえすれば戦力になり得る万人に平等な武器というわけだ平等な武器か龍馬俺らは身分という壁を壊そうとしているだがたとえそれが実現したとしても人間は決して平等になんかならない 才能があるももののとないもの身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかるだから俺はどうにかしてどんなに額がない人間でもどんなに剣が触れない人間でもせめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている兄弟 お前も持っといてくれ吟納党の一員として俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時その時初めてこの国に真の平等が訪れるそれまで俺と一緒に戦ってくれないか 金納刀を俺と一緒に支えてくれ。 本番高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ一緒に行かないかそんなに大っぴらにあって大丈夫なんか何、まあ、高知城まで行けばおやつさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる大丈夫だそうかそれじゃあお前が表で少し時間を潰しててくれ俺もすぐ支度していく ありがとうございました。 いよりすほら寄っていきや来たらまたいらっしゃそこはお前や。 何変えようか坂本龍馬中川おまんかお前は土佐勤皇と岡田伊蔵伊蔵この男がさっき話した男じゃ。 先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭優雅じゃ党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ筆頭は党の第二席おいたらいいぞおまんが筆頭になるんが筋ぜよ勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか誰もおまんのことを同志と認めちょらんかぜよ 坂本伊蔵は勤王党一の剣客じゃ筆を言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないかやったね伊蔵江戸帰りがなんぼだもんじゃいぬかんでも切る覚悟決めやどうやら。 お前には手抜く必要がねえようだな。 お前は確かに強いだが人が切りたくて金王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだなはぁ武智の兄弟が作った金王党はそういう組織じゃねえ<笑>党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ坂本龍馬に文句があるなら いつでも相手になると世話かけたな見てたのか 1年前より確実に強くなってるなお前どうなってんだあの連中は勤労党の名が鳴くぜあれが土佐合誌の現実なんだよ現実合誌という身分が理由でろくな教育も受けられないまともな仕事にもりつけないそんな彼らにとって勤労党は唯一の希望であり ここにまってるだからいきなり筆頭になった俺をやっだってわけか許してやってくれ彼らにも彼らなりの志があるだから俺は連中を金の音に仕入れたどんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな未来かさあそのためにも ささっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとななあ龍馬難しい話は分かるねだが一つだけ分かったことがあるなんだ土佐の勤労党もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ よしそれじゃあおやすさんのところに行こうお前の準備はいいかああ行こう白いは俺が案内しようついてきてくれ江戸での修行はどうだった ちゃんとついてこいよそれにしてもお前さらに強くなったんじゃねえがその腕当てにしてるぜなあ子供の頃そういや お前とこうして歩くのも久々だな、ね。昔はよくこの辺りを走り回ってたもんな高知上はここを抜けた先だ どうした龍馬城に登るのは生まれて初めてだ見上げりゃいつでもすぐそこにあったのになああゴーシューはみんなそうだ俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ これで役者が揃ったええ、話は聞いただろうなリオマわたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し土佐藩を改革する上司に白札合司に合司そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるためにああ 金のぞはもう高事上法院の準備はできています。いつ結婚しますかフん<笑>わしは気が短いんだな。明日だ、そこで全て肩をつける。ずいぶん急だな。急だとバカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。ミュ 新納党は500人全員を武装させて城を囲め上司が何を言おうが決して動かず老人たちの目にその姿を焼き付けろその後城の中のことはこの足に任せてくれそんなに簡単に行くものなのか<笑>言ってくれるなここまで来るのに俺とおやつさんがどれだけ寝回ししてきたと思ってるんだただし その前に一つだけ気がかりなことがある何だ龍馬お前土佐勤王党の筆頭になったそうだなああそうだか安平太筆頭に任命したのはお前かそうです何か問題でもこの計画が成功し老人たちが消えた後 刀は土佐で大きな力を持つことになるだろうだがわしは坂本龍馬という人間は金納刀の筆頭にふさわしい男だとは思ってないなあ何を言い出しきですかおやすさん前から俺と龍馬とおやすさんその三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか確かに言ったその思いは今も変わらん だったら待ってくれ俺は肩書きに執着はね筆頭にふさわしくねえってんならいつだって降りるだけだそういう問題じゃねえだろ龍馬わさどういうつもりなんですか二人とも勘違いしているようなので言っておくわしの真の考えは誰だ<笑> おやよん吉田様おまんはおまんが吉田様おのれ斬れこのものを切り捨て な気をつけろそいつは土佐の人間じゃねえ。 したことだそんなことより怪我は骨はやられてるがとりあえず大丈夫だそれよりおおやさんはどうなんだいや 何が起こったんだあの覆面の男は誰なんだ分からねえなんでこんなことになったのか俺らの計画がバレていたってことかその可能性は高いあの資格を送り込んだのは俺らの計画を知った反の老人連中の誰かだろうだがおやつさんが殺された今それが誰なのかは できないあの覆面の男を捉えればわかるか多分だ<笑>だが兄弟俺はあの覆面の男を何言ってるんだおそらくあの男はすぐに土佐を抜けるそれを追いかけてお前が藩を抜けたりしたらお前が東洋のおやさんを殺した犯人ってことにされかねない どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいるからだどの道を追われる身だってことだ龍馬リョーマリョーマとにかく城を出よう。 どこーカからもう抜けねえとお手に捕まる 山を下ればあわだ追っても藩の外までは追ってこないお前一人で行け俺はここに残って役人に事情を説明する親っさんを殺したのは俺たちじゃないだな無駄だそんな話が通用する相手じゃねえだろ<笑>そうだろうなだが俺はお前が生き残れるなら 朝は死んだが金納とは死んじゃいねえ土佐を帰えるには俺かお前どちらかが生き残って金納刀を率いていくしかねえんだだから龍馬お前は逃げ延びて そういういことなら答えは一つだあんたは土佐に必要だこんなところで死んじゃうならね ファンの連中は俺一人を追ってるあんたがあの場にいたことは誰にも知られていない兄弟も勤労ともおやすさんの死とは無関係ってことだ何言ってるんだ父さんおやっさんの意志をあんたに託した おい龍馬お前どうする気だおい<スープ> 吉田様を殺した男やな死み許せえ世の人は我を何とも言わばいえ我がなすこと 我のみぞ知る。天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから。んだから俺は、土佐を抜けるどんなおめを着ようと。 生きて絶対に犯人を突き止める何父さん兄弟たちよまた会いたじゃ 江戸での剣術修行を終え、故郷に戻ってきた。